今日はどこに行きますか今日は銀座にランチで行きます可愛い子の顔は<笑>ランチに行くのあなた銀座デビュー行ってきます イタウダニャンペーディーレストランプランチス。 ラン来ます楽しみです。しですかー今日はンギル<笑>かっこいでででですすすすか銀銀座座し ど、うん、れもおいしそう。 元気になったねんだったん今いたなんか ママ<笑>、チャリー、オランガントン。パパに、イマナヤ。フィデシニブナルブナ、アダオランヤ、ガントン。クレンバナトン。バジュジューが、スパツジューが、スモワー。キブイブジューが、クリハタニャーや、オランヤンサヤや、サヤハヤ。ジャガベキハタイギト。そんなジスタルヒト、ウザンジャディ、クリハタニャー。 てししっいうのからなんか難しい。 えー、五万六千円でした、はい。はい。でも色によって違ったでしょ。ああ。見てない？見てないです。えー、何万もありました。何がた高いんですか？それは。白、アイボリーの。ーーーちょっと変わった色があるあ。そうだったんですね。なるほど。黄色がないですね。黄色どこだろう、ね。黄色ないね。うん、今日は十万円でした。十万？はい。十万円です。十<笑><笑>万円。 私もはい。ああ。ああ。私は SDI と生やランドセル、いつもハルンなで、わい